はじめまして水原千鶴と言いますフられて落ち込む俺の前に現れたのはカ和也君だよねギキッ気抜けで可憐で押されて、スタルバチ君めっちゃかわいい誰もが羨むっていのレンタル彼女寂しくない人なんていないのよ 隠せる人が多いだけみんな心に開いた穴を仕事とか恋人とかで埋めてるのよおたった一度のレンタルで輝き出すリアルがある彼女をお借りします自分ウサギかよって思ったらまた呼んで。